こんにちは、G です。今回は小ネタで短い動画ですラズパイの友ラズベリーパイイメージャーがアップデートしましたのでご紹介します最新版は画面のラズベリー公式サイトからダウンロードできます何が変わったのか確認してみましょう 昨年年末にイメージャー 1.5 がリリースされたばかりなんですが、もう 1.6。起動時の画面は変わりませんが、チューブ OS をご覧ください。トップには最新の Raspberry Pi OS が置かれていて、次の行でライトとフルバージョンが選べるようになってます。まだ 64bit 版はないんですね。 3行目では Ubuntu マンジャロリスクが選択できます Ubuntu はゴリラとサーバーだけになっていてマテは消えていますマンジャロはスウェイ以外は用意されていますまあマンジャロは追加されただけでもよかった6行目は 特定用途の OS。オクトパイは 3D プリンター管理用 OS です。私、3D どころか 2D プリンターもあまり使用しないので、情報がありません。調べてみると、セットアップ参考動画はたくさんありますね。例えば画面の URL のような動画。新 l リンクスはシンクライアント。 すなわち端末側ではなくサーバー側に重い処理を任せて高速処理を行う OS です。やったことないんでラズパイではどんな用途にどう有効なのかわかりませんが画面のサイトに動作例の動画があります。新リンクスは無料ではなく有料ですがわずか10ドルです。7行目は 言語に特化した OS となっていて、ロシアの Alt Linux があります。これ情報が少ないんですが、ロシア語だけじゃなくて、英語版を動作させてる人もいるようです。画面のサイトが本家です。画面のサイトからダウンロードできるんですが、ここにはラズパイ版がない。ミスクユーティリティに ブートローダーの設定が用意されました SD 起動 USB ブートネットワークブートが選べますそれから大きな変更点としてコマンド、シフト、x キーを押すとアドバンストオプションウィンドウが開きます Windows の方はコントロール、シフト、x キーです もちろんこれらの機能は Raspberry Pi OS のみに有効なんですが SD にイメージを焼く前にカスタマイズできますカスタマイズ項目は上から順にオーバースキャンの指定 SSH やサンバでのホスト名の設定 SSH の有効の有無 Wi-Fi の事前設定ロケールキーボードの設定 最後に初期設定ウィザードをスキップするかの確認です。ラズパイをサーバーとして使う方にはショートカットになる機能ですね。さらに下にはパーシステントセッティングがあるんですが、これはイメージャー自身の環境設定と思ってください。上から完了時にサウンド。 終わったらイジェクト、テレメトリーってなんだなんですが、これどんな OS や設定でイメージャーが使われたかをラズベリーパイに送るかどうかの設定です。イメージャー 1.5 から導入されたんですが、OS ごとの普及度を統計情報として 公開しています私自身は個人情報や IP アドレス収集ではないのでエナブルにしてていいと思いますが個人情報がーとか言われないようにオフにできるようになりました画面のサイトで統計情報がご覧いただけますなんだ今回はこれだけかいと 言われないようにもう一つ話題をラズベリーパイイメージャーと並んで人気のバーンソフトといえばエッチャーですが設定画面を見てくださいオートアップデート、エナブルになってますよねでもアップデートはされないんです 今日現在の最新版は 1.5.116 です。確認して古いバージョンをお持ちならエッチャーのサイトから最新版を手動でダウンロードしましょう。だってほらオートアップデートエナブルなのに古いバージョンがあるでしょ なんだ、今回はこれで終わりと言われないようさらにもう一つ話題をイメージファイルユーティリティとして ApplePieBaker ーーを以前からご案内していて今も Mac ではベストなツールと思っていますが他にはないんかいというチャレンジャーの方に代替アプリをご紹介します おすすめはしませんが、いろいろ試したいという方ようです。DDUtility というアプリです。画面の URL サイトの下端からダウンロードできます。DDUtility は SD からイメージファイルを作成するバックアップと SD に焼くリストアの両方が行えます。 まあ、Apple Pie Baker と同様の機能があるわけです。ただ Mac では開発者の署名のないアプリは不法判定されて起動できないんですが、このアプリには署名がありません。利用するには起動時にゴミ箱に入れるか問われるのでキャンセルしてシステム環境設定の セキュリティとプライバシーの一般タブでそのまま開くボタンをクリックします利用方法は起動時にバックアップかリストアを選択するだけであとは想像がつきますご覧いただきありがとうございました春になりました当地では桜は散り始めました春はいい 春は明けぼの、よう白くなりゆく山際、春眠、暁を覚えず、やらい、風雨の声。私は年中、暁を覚えず、ですけどね。ではまた次回。